親子で始める低山俳句ブランコも楽しい茅んは展望台も広くて絶景でした今回は全国的にも有名な福岡屈指の観光地、えー、糸島のです、ねえー、絶景低山茅んをご紹介したいと思います駐車場の件ですよくあの諸吉公民館の前にですね、えー、車を停めてらっしゃる方いるんですが えー、最寄りのです、ね、駐車場は糸島交流プラザになりますのでご注意ください、えー、最寄りのです、ね、トイレは、えー、この諸吉公民館のところなんですねなのでここからちょっとやっぱ時間かかりますのでトイレはここで直前に済ませておいた方がいいと思いますちなみにですね今回ちょっとご紹介する賀屋ん別名糸島富士っていう形でも呼ばれていますそれでは登ってみましょう 登山道の入り口は登山税もあるのでありがたいですね。っはい、ええー、加さん登山口です。えっ、ー、と、糸島のちょっと交流プラザからですね。大体、ええー、二十分ぐらいで、じゃ、たどり着きます。えっ、ー、と、ここから本格的なね、山道になります。腫瘍期間は十一月十五日から、え三、ー、月十五日までです。この期間の間は。 登山道から大きく外れないように注意したいところですねちなみに狩料期間、えー、年によって変わりますのでこちらもご注意ください、えー、登山道入口にあるです、ね、看板手作りっぽくて可愛いですね1年前はちょっと木の根っこだらけでですねちょっと歩きにくかったんですが結構整備されてますね、えー、快適 えー、途中で石切りここまでがですね、ちょっとあの勾配が高かったりするんで、まあ、きついんですけど、このあと過ぎたら結構、楽々ルートになります。ピークの手前がですね、少しね、広くなってます、ここにですね、例のブランコがあるんですよ、休憩されてる方も結構いらっしゃいますね、ここの広場ですね、だいたいここまで40分から50分ですね。 ブランコですね。あまりにもちょっと子供たちに人気で順番待ちも出るぐらいです。でも楽しいですね。ブランコがある広場からですね、えー、進むと山頂です、えー。標高365メートル。残念ながらここはですね、眺望はありません。山頂の先ですね、展望台があります。ま あ, あの山頂からだいたいもう5分ぐらいでね、た、え、ど、ー、り着くんですけど、ここが広くてですね。 絶景のですね、ピククニッッスポット、皆さんはだいたいここを目指していきます糸島の海が見渡せるのできれいですねちなみに展望台の方にですねあの糸島の山で手に入る山頂寄付屋というのがありますのでそちらをお土産で持っていかれてもいいかなと思います親山ルートっていうですね、別ルートもあります こちらはですね、えー、と結構岩場とか、えー、と鎖場などあったりする結構上級者ルートになりますのでご注意ください、えー、山頂にですね、えー、展望台のところですね、まあ、たどり着くまでに約1時間ぐらいやっぱちょっとかかりますので不安な方はですね、やっぱり携帯トイレ念のため持っていった方がいいですねうちは持って行ってます 山ししてきました。山、え、頂、ーまあ、でお昼食べて、えー、時間加味して、えー、と小連れで大体3時間半ぐらい、うん、なかなかいいルートじゃないんでしょうか あ, のあんまりですね分岐とかがないのであの非常に歩きやすいと思いますあの最初急登なんですけど、えー、あとはねちょっと楽ですあとブランコあるんでね結構楽しんで親子登山楽しまれてください はいえー、福岡のです、ね、有名な観光スポット糸島の絶、ねえー、景低山やさんのご紹介動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。